はい、こちらファミリーマートで販売を開始したポケモンフラッグ3種を飲みたいと思いますふふふ自分の相方にャオハのマスカットフラッペフワッスのジャムレソーダホゲータンのイチゴバナナどれも美味しそうですねそしてかわいいピカチュウはどこにでも落ち込んでいたりさすが看板といった雰囲気がありますピカチュウの表情もそれぞれ違いますのかな<笑>まとりあえず飲んでみれば分かりますねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますでは最初はやっぱり相方のニャオハから、うん、ピカチュウはニャオハの可愛さに嫉妬してるのがちょっと口元がきついですねまあ、それは考えすぎたでは飲んでみます ごちそうさまでした。うんであと、最初に見せるの忘れてたんですけど、ね、それぞれのフラッペの上にある蓋もかなりかわいいです。笑顔だったり、ちょっと拾ってたり、かわいさ全開だったりと。で、これを見せた。で、まずそれぞれのフラッペの味ですが、うん、ニャオハのマスカットフラッペは、結構そこの方にあるマスカットの。 ゼリーがプルプルとした食感を出していくただ飲むだけとは違 う, う独特な味わいを出していましたねで、次にこちらのクバスのラムネソーダフラッペこれは前に食べ飲んだことあるかなっていうような気もしまくもなかったのですがどっちなんでよわれそそこの方にパイナップルがあって少し爽やかな味わいがありましたでソーダのカリカリとした食感も口の中でシュワッと広がってきて 酸味でさっぱりいただけるんですね。で、最後に飲んだいちごバナナフラッペ。代表者、ほげたま。いちごとバナナの甘さ、甘酸っぱさがうまく混ざっていて、やっぱりどこか安心できる甘さ、美味しさがありました。うーん な, んだろうな シンプルな味わいがお好きなのであれば一番いいですね自分はやっぱり可愛さだとニャオはなんですけど味はバナナが好きというのもあってホゲータのいちごバナナフラップが一番美味しかったので今回の代表としてご添とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演舞終演お楽しみいただけましたらもしそうでしたのチャンネル登録コメント・高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう